皆さん事件ですハイファーイブですすイ私たちは今ドイツの首都ベルリンにベルリンベルリンに来ていますベルリンといえば皆さん何でしょうかあのベルリンの壁<笑>高いそしてベルリンの壁の後には今お持ちのユーロコインをチェックしていただいてよろしいでしょうか なんとそのコインの裏側には私たちが訪れようとするブランディンブルグモンがなんと 記, 記載されているのです実はユーロっていうのは表側は全ユーロ共通なんですが裏面は各国ごとにデザインが違うんですそしてこのドイツの裏面にはブランディンブルグモンが記載されています昨日見たけあ、まあこれ お, おっはははははは違うは<笑> さすが持ってた持ってた直樹そして一番の楽しみもう結構旅が始まってから俺たち言いいよりよねドイツといえばビールソーセー ジ, だソーセージ<笑>そうビールとソーセージも今日のディナーお届けしていきたいと思います ということで私のように社会の歴史の勉強などをよく知らない人のためにベルリンの壁の歴史について簡単にお話ししようと思いますこのベルリンの壁っていうのは東京があるある日こう例えばよ例えばそれが新宿の隣に壁がもうバッ東京も全くっ日本東と西みたいな感じに分けられたっていう感じ起こったこと事象自体はそんなに いい そ, うだけどそんなんダイナミックなことじゃないそれがもう真っ二つに分けられたそして西日本東日本勝手にあんたたち行き来しちゃダメよみたいなあそういう、ね、感じ親戚がおっても会いに行けない、うんえー、北海道の美味しい海産物食べたくてもなんか面倒くさくなる食べに行けない旅行に行けないみたいな感じ、ね、片側の方がいい感じ行きたいとされる になってみんなそっちにわーってこう行こうぜってなってみんな行くみたいなでそれを阻止するために壁が作られ た, も う, た、うんうん、もうアホでも分かるようにこう、うん、それはむごいねむごいあー北朝鮮とあそうですよ ね, うねだけど今現在でも北朝鮮と韓国もそういう感じ一つの国であっても分断されるということはあるってことね 俺らの生活の中では日本が分けられるってあんま考えれんけどねから戦争が起きたらめちゃくちゃになる全部勝った側負けた側のこれはちょっとそういうことが起こりうる東西ベルリンの貿易ポイントがこちらチェックポイントチャーリーと呼ばれる場所ですこちらで検問を受けていろいろ物が輸出されてたみたいで す, お金かりますあ写真撮ってお金かかるんだなんかあああやってあの 偽物というかあの当時の服装に扮した人たちと記念撮影するのにちょっとお金がかかるみたいでこうしてくれてるんだ入国しましたよ的な感じで本当にここにベルリンの壁があったとはちょっと想像ができません近くにはもうケンタッキーフライドチキンとかマクドナルドとか繁華街のなんか中心地にポツンとチェックポイントチャーリーがあるっていうような感じです来来来来来た来た来た来た来た ふわふわふわふわ仕上がって、うんね、町じゅうに舞い降るよね、<笑>この白いふわふわ。 正体不明です一応言っとくばってんさいあなたたちがソーセージを食べてもディナーで絶対ソーセージまた食食うけん<笑>何回でも食べれるわ俺食べてないっちゃけソーセーーセジとビルがあるいい今ブランデンブルグ門に向かっているんですがこう街並みにはですねこの門の後こう線がずーっと境界線がずらーっと並べてありますずーっと連なってます線が今私はだから 壁のこうやってあっ遺伝子お墓これ全部マジもんのじゃあ収容所で殺された人達たを追悼するために作られた大きなお墓ってことねあ記念碑なんでムクロは入ってないんだアムステルダムで訪れただからアンデフランクとかもこの人 ブランデンブルグ門に到着しましたご覧くださいベルリンの壁があった時の税関門として使われてたこの塔の真上には勝利の女神が飾ってあるらしくて天気もよく観光客でにぎわってます、はい、ということで私たちは現在のベルリンの壁に到着しましたこれは普通に街並みにあるけどさ、はい、この絵って最近描かれたのっぽくないでもこれっと前から 書かれてるものもあるああ、なるほど ね, るんですね一番有名なのはなんかキスしてるおっさん二人がああ、あじゃあそれ探し行こうかねそれが多分あるとあなんか多分元々書かれてるやつはあでもその上に落書きとか結構されちゃってるらしいわすごい日本の壁画もありましたなんでこれ日本のがあると<笑>あ、日本地区への迂回路<笑><わ><笑> It's free? ーーーメメメイジ much! キキシいメキシココのののビビビルルルこれいマで詳しねととか知っとる普通 <laughs> すごい 仮にこの塀を越えられたとしても2枚壁があったっちゃろ、これもう向こう側にも。で、その壁と向こう側の壁の間をデ ッ, デッドトリップかなんかもう地雷とか犬とかえらい、もう本当、殺していいようなゾーンになっとったっちゃろ、数百以上もの警備塔がこうあって。 そこのエリアに入ってはももう何人たた殺しいいいみたいなでもその頃になってくると最初は普通のフェンスやったけどどんどん成長して最終的には渡るのはほぼ不可能みたいなでもなんかほのぼのした感じねここはねみんななんかこうくつろんでる実際こう人間って進化してるし今2020年やまもなく俺多分これ登れると思っちゃうん絶対無理 絶対無理。<笑>ごめん。何も怒ないやつてごめん。でも前に言ってみる。だから、手本マンが手本マンの肩車した。そう、肩車した。あ肩に乗れば。いやいや、二人じゃ無理だよ。手本マンが手本マンの肩車あったり。うーんそう、そう。これまで見た、見てきた。 壁画たちはですね20カ国以上のアーティストが集まってみんなしたアートを書いたようです。その中には日本の壁画も含まれてましたこのイーストサイドギャラリーは今現在残っているベルリンの壁でも最長の長さを誇るギャラリースポットのようです私たちのベルリン壁画の旅はまだまだ続きます最も有名な男性2人がキスをしている壁画を求めてあマジこちらの壁画は旧ソ連 長と東ドイツの書記長がキスをするという若干の風刺画皮肉った風刺画で多分有名になったんだと思います、まあ、最も有名な壁画と言われてるところですでその隣ではご覧ください俺が分析するに多分あのイカさまはあ、基本ボールを当てるゲームっちゃけどねそうですねあれ4人グループ1グループよね5 人, 5人か で5人で今、5人で男も女も5人で一緒にプレイしてるようなんだけど全員同じ仲間でで最初、遠巻きで見よるんやね、俺ら、あ何してるんだろうって見よくやん、で見よくと1人が声をかけると、<笑>へぇ、ルーク、ルークみたいなか け, かけろ、かけろって言って、1人がかけるっちゃうで仲間同士でお金のやり取りをずーっとやり合いよって、観光客をあの中に引き込んで、でこう財布を開けさせて、でそこからむしろっていう混沌よね。 まあ、でも多分最後にはむしられるようなシステムになっていると思いますまさにこのチャンネルは社会派チャンネルと言えるのじゃないでしょうか日 本, <笑>日本観光客を救う社会派違う違う社会派チャンネルや社会派チャンネルこのチャンネルは。 っ払いちゃ<笑>日本の観光客を救いよるもんこうやって<笑>ーーっあれあのチームワークで誰が引き込んでみたいな絶対全部決まってる<笑>ところでああいうしのぎが行われてるっていうことはあれで利益が上がるっていうことやけんねう数人の観光客があれの餌食になっとるっていうことやんけ<笑>あそこのパリの、ね、エッフェル塔、うん、でも全く同じことがありよったし 皆さん事件です、私たちはミートボールを食べようとしたらなんと終点まで入ってきてしまいました、uh, I'm sorry, sorry. What's the end minute、yeah, okay, you okay?、So、much. ー私たちはなんと電車倉庫入れ、<笑>車庫電車の車庫まで電車に乗ってしまいましたなので結局、この電車の中には私たちしか乗っていません。 私たちだけですこちらがドイツの電車の中です今私たちが貸し切りで電車をレポートする機会を与えられましたご覧くださいこちらがかの有名なグラフィティですこの静けさ何の音もありませんお、私たちのために戻ってくれるのでしょうか左側に動けば私たちは戻ることができます 戻れるーやったー本当、ドイツの駅員さん、いろいろと迷惑をかけて申し訳ございませんでした。ということで、私たちは無事、ドイツのソーセージを食べにレストランに向かっています。あ、こここのトリップアドバイザーの量を見てください。じゃあ、乾杯<笑>じゃあ、伝えしていただきます。ベルギーのスープを超えた ベビーのスタッフかっこいいですかああ確かにうまいこれ結 構,、まあ、<笑>結構ソーセージに歯ごたえがないこれ結構残るなんか若干サラミ感というか本当だちょ若干のサラミ感もあるぐらい濃ゆいソーセージもそのままで最初ソーセージいただけますなかな か, なん か, か皮もしっかり皮ってある感じ日本だけでここまでうまいのは初めてやな、ね、うまっ ベルリン最終日ということで実際ソーセージも美味しかったけど俺はその隣にあったオニオンあの玉ねぎの美味しさにびっくりしました<笑>次回はチェコのプラハ世界で最も美しい街並みを皆さんにお届けできると思いますので<笑>ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いしますハッシュタグ更新